ブラックについて初めて知った人が驚くのはいや未だにブラック差別という理不尽なものが現存してるんだっていうようなことだと思うんですよじゃあこの問題についてなるべく手短に3つの論点に絞って説明したいと思います1つ目はじゃあ差別って何なのかっていうね差別の定義の問題ですねで2つ目はじゃあ差別される対象地域だとか個人というものは何なのかどういうふうに決められるのかっていう問題ですねで3つ目は いやこれ結局、個人によるんじゃないかっていう問題ですね。で、一つ目のね、じゃあ、差別はなんなのかっていうことなんだけども、これは例えば、得たとか否認とか、同話とかね、そういう部落に関する言葉を発しただけで、お前は差別用語を言っただろうね、どうやって言うただとか言って、そうやって非難されることがあるんです、現実に今でもね、でそして、まあ、特に最近の問題として、部落の場所をね、特定する。 そしてこブラ部クだよっていうだけで差別だっていうふうに言われてしまうんですよね、国の機関、法務省がもうそんな風に認定してるんで、ある意味、このブラ田んぼ保やってる、このチャンネルもね、差別だなんていうふうに言われるわけです、そうすると、まあ、視聴者の方に考えてみていただきたいんだけども、ブラ田んぼってあれ、差別ですかね。 そうすると、そんなね、いい加減な基準で差別がどうかっていうふうに決められるんだったら、差別があるかどうかなんていうことをね、え論じても意味がないんじゃないかと、何でも差別にできてしまうんじゃないかっていうふうに思いませんかただ、まあ、明らかにね部落にね住むことで、えー 理不尽な扱いを受けてる例えば、部落には貧困者が多い、不良住宅が多いみたいな話だとか、あるいは就職だとか、結婚を部落だという理由で断られる、まあ、そういうものは差別だとしましょう、そこで2つ目の論点ですね、えー、じゃあ、対象となるその部落とか部落民って何なのかっていうことですね。 そうするとですね、えー、例えばね、えー、融和事業とか改善事業とか、その部落を改善しようっていう事業っていうのは、昔から行われてきたわけです。で、童話対策事業もそうです。で、そういう対象っていうのは、貧困地域なわけです。まあ、江戸時代からね、歴史的に部落だったっていう場所でもね、そこが、 例えばもう近代になってからもう都市化しちゃって、で明らかに住んでる人も豊かになってっていう状態になったら、そういう地域をですねそのブラックのためのその改善事業の対象にするかっていうと、されにくいわけですね。で 当然、その童話対策事業の対象っていうのも、それは貧困地域であるほど対象とされる可能性が高いわけです。で、個人に目を向けると、童話対策の例えば税の軽減だとか、給付金だとか、そういうものっていうのは、やっぱり貧困者ほど受けようということになるわけです。でお金金持ちの人がわざわざざ給付金受けたりととかそういういことは、 まあ、辞退する可能性が高いですよね。そうするとやっぱりその部落でね。その施策の対象っていう風に認定されるまあ、集団地域っていうのは貧困層が多いということになってしまうわけです。そうすると、循環論法に陥ってしまうわけです。まあ、どういうことかっていうと、あの例えばじゃあその？ 貧困者が多い地域を部落というふうに認定します。で、貧困者を部落民と認定しますということにした場合に、じゃあ、部落民が貧困かどうか調べてみましょうっていうことになったら、それおかしいと思いません。それはもともと貧困者を部落というふうにね、認定したわけだから、それは貧困者が多いとか、そういう結果になってしまうじゃないですか。うん。だから、その、じゃあ、対象をどう決めるかっていうこともね、相当言いがけなことなので、 じゃあ、まあ言い方を変えると、差別される人たちを認定して、いまだにこの人たちは差別されるんだって言ってるようなもんです。だから、そういう意味で、循環論法ですね。じゃあ、もう一つ、三つ目の問題、これは個人によるっていうことです。まあ、一説ではね、世の中の人のだいたい一パーセントぐらいはですね。精神病を患うみたいなデータがあるんですよね。統合失調症。でさらにはですね。まあ 今のご時世ちょっとよく話題になるけど陰謀論ですね、陰謀論だとか、カルトにはまったり、まあ、そういう人たちっていうのは、やっぱり1割ぐらいはいるんじゃないかっていうことですよね、じゃあ、そういう人たちの言ってることが正しいのかっていう問題があるわけです、ま ず, まず一つ、自分は差別されたっていうふうに主張する人たち。 じゃあ自分はその貧乏な生活をしていると、お金がない、まあ、経済的に、ね、あの恵まれてない、そういう人が例えば結婚できない、就職できないっていう風になった場合、それはまあおそらく経済的なことが原因だろうということになるわけですね。で、まあ、でもそののというのは抜きにしてですよ それをいや自分たちが貧困に陥っているのは、ブラック差別のせいなんだ、だからね、自分が結婚できないのも就職できないのも差別なんだとかね、まあ、あるいはその、まあ、相手方がね、いや、ちょっとお金のない人はどうも結婚はしたくないなみたいなことを言われた場合も、まあ、そこをあの曲解して、ですねこれは差別だっていうふうに言う人も、それは当然出てくるわけですよ。 でなおかつ、マッチポンプのマッチの問題ですよね、えー、まあ役所とかね、あとは解放同盟なんかは、いまだに差別がある、ブラック民と結婚したら、ブラック民とみなされるとかね、ブラクになんか、うもう10年、20年住んで、子供が生まれたら、もうその人は世間はブラク民とみなされるんだとかいう、そういうことをね、あのもう一生懸命世の中に広めてるんで、やっぱりそういうのを真に受ける人が、あそうなんだ、ブラク民と結婚すると差別されるんだなとか、ブラクに住んだら、 差別されるんだなっっててい う, ふうにねね思ってです、ねまあ、そういうふうに信じ込む人っていうのはやっぱり少ないとは思うんだけどもでもやっぱりこうカルトとか陰謀論にね傾倒する人が世の中にはまあ少なくても一定数いるでそういう人に限って声が大きいっていう実情があるんでそうするとやっぱ自分は差別されてるんだっていうふうにねその 実際はこれ、よくよく調べたら、別に差別でもなんでもないんだけども、差別だって主張するっていう人が出てくるっていうのは、これはもう想像に難くないことなんです、じゃあ、差別する側の問題、例えばじゃあ、ブラックの人に対して理不尽な扱いをする人、ブラック民だからもう仕掛けられる、うこういうのとは結婚したくないっていう人がいるのかどうかっていうことになると、いや、僕はいると思いますよ、それは一定数は。 まあツイッターとか SNS なんかで調べてみたらわかるけども、あの電磁波攻撃されてる、あの集団ストーカーに付、ね、きまとわれてるとか、まあ、そういうことを言ってる人が結構多いんです、あとスピリチュアル系、なんか占いとかそういうのにハマってる人とかね、まあ、やたらそういう迷信だとかねその、そういうものにハマる人っていうのはやっぱ一定数いる、でそういう人は本当にね、ブラック民と結婚すると血が気がある。 けがれるとか、ね、そのあと全国のブラックのこが一致団結してですね一般民を攻撃してる集団ストーカーをしてるとかまあそういうふうにね本気で信じ込んでる人っていうのも一定数いるでまあこれもまたあの問題なんだけどまあそういう人たちに対て声が大きかったりするわけですとするとまあ結局その。 まあ、これが人によるっていうことですね、世の中にはおかしな人はどうしても一定数いる、で お, かしいおかしいとかいうレベルじゃなくて、もこれ、病気っていう人もどうしても一定数いるし、まあ、そういう人の声が大きいっていう問題があるから。 だからそういうことをですねあの考えれば、じゃあ、ブラック差別っていうものはなくならない、つまり何でも差別って言えてしまう、そのこれはじゃあ、差別っていうより 病, 病気だったり、まあ、ある種、ちょっと教会的な人格障害なのに、そういうものも差別だっていうふうに、ね、なってしまうんですね、だからその、ブラック差別があるかどうかっていうのはね、もうこれは水かけ論になってしまうと思います。 思思っていいと思いとますまあ、八市っしてね、自分がブラ民クなんなんていうことはね、言わなければね、分かんないわけだし、まあ仮にブラクのど真ん中に住んでね、そのブラクに多い苗字の人だったとしても、違うっていうふうに言い張ってしまえば、じゃあそれを、いや、お前は絶対ブラ民クなんだって言ってね、そういうふうにね、その無理やり認定するっていうこともできないわけです。だから まあ結論から言うと僕はブラック差別っていうものはないんだっていうふうに考えていただいて全く差し支えないと思います。で、それでもなんかね、 その差別されたというふうに主張する人は、まあ、ある意味、勘違いというふうに思えばいいし、そのブラックにの人間と結婚すると血が汚れるという人は、まあ、そういう人はちょっとある意味、病気だったり、その人格障害みたいな人なんだなというふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに僕は思います。ということで、今日はね、ブラック差別、まだあるのかという、まあ、そういうお話でした。